それでは今回の計算機数学1の授業を始めたいと思います。前回は、モジュラーアルゴリズムを紹介しまして、その計算例などについて扱いましたけれども、前回 の, そのモジュラーアルゴリズムで扱ったその行列積の方計算の中で、いくつかその あの計算量を見積もったときにですね、その、序算ですとか、それから、えー、と中国需要三法 の, あの計算量の見積もりについて、えー、といくつかこれまでの授業でやっていなかったので、まあ、こういうものとして話を進めますというふうにして話を進めましたで。そこで、えー、今回はあのど、どちらかというと、その付録的な内容ですけれども、その、まあ、序算をはじめとしまして、えー、とそれから、まあ、 各種育方のご情報ですとか、それから中国土曜産宝の計算量について少し解説したいと思います。まず、序、えー、断の計算量なんですけれども、これはあのいくつかのアルゴリズムについては、この授業の最初の方で少し扱ったので、えーと まあ、覚えてる人は覚えてるかもしれませんが、ちょっとあの復習したいと思います。でまず、えーと、この授業で以前扱ったその序断の一つに、その多項式の常用付き序断というのがありましたで。これは多項式 AX と BX を整形数の一変数多項式で、あと BX をモニックとしたとしまして、で、まあ、数の条件はあの A の実数の方が えと、ビの次数より等しいか、さらに大きいという状況の中で。その A. を、あの B. で割って、その商標、従業員を求めるという、そういう図算を。あの、アルゴリズムを扱いました。で、まあ、この時には。えっと、一応今日の、あの資料で。まあ、復習しますと、まあ、入力として、あの A. X. と B. X. という多項式が、あの、こういう形で。与えられています。で、この括弧で括って。 で、こう、数を並べたのは、これは各 i 字ごとの係数ですね。係数をこう並べたリストで、あの組みで与えているということで、で出力として、えーまあ、Q、Q は位をする、小ですね。Q は小で、それから R は上位として、まあ、与えるというアルゴリズムを、えー、と以前やりましたで。そのアルゴリズムの中身としましては、あのこういったものでして、で、 まああのー、復習は各自思い出してもらいたいと思うんですけれども、えー、と大体中身としてはその、えー、と皆さんが筆算でその多項式の割り算をするときの操作を、まあ、ぼほぼそのままの形で、あのー、このアルゴリズムの記法に従って書いたようなものです。で、一応あのこ の, あの多項式の常用付き除算のアルゴリズム の、あの、計算量の見積もりについては、と思い出してみますと、以前、この授業でアルゴリズムを扱ったときに、レポート課題で皆さんに解いてもらったんですね。で、あの覚えてる人もいるかと思いますが、一応、振り返ってみたいと思います。えっ、ー、と、で、ステップごとに、その演算、計算量ですね、見ていきましょう。ということで、計算量の見積もりに入るんですけれども、えっ、ー、と、まず、あの、ステップ1は、 これは代入のみでして、この授業で扱う計算量というのは、このアルゴリズムの場合ですと、その係数に関する指則演算の回数を見積もるということですので、こういった代入は考慮しないということで、このステップ1は計算量に影響しないということにします。次のステップ2では、ここではそのループが k マイナス m プラス1回発生するということを一応メモしておきましょう。 で、この、ステップ2のループの中でですね、各ステップの計算量を見ていきます。で、えっと、ここで飛ばしましたけれども、この2の A ですね、ステップ2の A も、は代入のみですので、今回影響ないということにしまして、えっと、ステップ2の B というところで、またループが M 回発生していますので、これを、あの、まあちょっと覚えておきましょう。で、肝心なのはその下なんですけれども、 でここの、その実際に割り算を行うところで、えっ、ー、と、乗算が1回ですね。乗算はこの QI と BJ をかけるところの乗算が1回。それから加算はこの R i プラス J から今の乗算の結果を引くところですね。これで、あの、加算1回というふうに出てきます。ということで、えっ、ー、と、ま、最終的には、その、このループがですね、 合計 k マイナス m プラス1かける m で、で、えっ、ー、と、まあ、あの、加減乗除が2回でしたので、あの、オーダーの m かける k マイナス m というのが、あの、このアルゴリズムの計算量の見積もりということになります。で、言い換えますと、その、この多項式の、一変数多項式の重要付きの割り算の計算量というのは、その、上多項式ですね、ディバイザー、 割る方の多項式と、それから、その小の次、えー、数の積に比例するとあのいうことができますので、えー、とま あ, あ、ちょっと、あの、覚えておいてください。じゃうもう少しですね、あの大雑把な見積もりをしますと、えっ、ー、と、これ、あの、m る k m を、まあ、あの、大体、 と小どっちが大きいんだろう、まあ、あの ?M と K の大小関係で、えー、と M の方が大きければ、まあ、M の二乗というような見積もりをする場合もあると思います。まあ、ど, どちらの見積もりをするかは、まあ、あのそれ見積もりをするときの状況にも応じて変わってくることもあります。一応あの 計算量の見積もりについてはその多項式の乗用付き序算の序算の見積もりをやりましたので、まあ、これを踏まえてあの今日は少しその整数同士の序算について見ていきたいと思います。で、序、え、算、ー、に入る前にですね、そのじゃあ整数同士の乗算はどういう状況で行われていたかというのをちょっと振り返ってみます。でここにはその えっとまあ、以前の授業でその単精度整数同士の乗算を行った時 の, あの計算をちょっと振り返ってもらってみました。で、まあ、xy がまあ整数として、でしかもあの1ワードの単精度の数だったとします。まあ、一応ここでは話を簡単にするために、えっと、この計算機上での数の扱いは全部符号なしの整数としますけれども、 その、ま、X が1ワードの整数で、Y が2ワードの整数ですと、えとっと、XY というのは、まあ、あの、たかだか2ワードになるというのは、えっと、皆さん、ちょっと考えてみればすぐわかるかと思います。まあ、場合、えっと、状況によっては、XY も1ワードで済む場合もありますね。だから、多くても2ワードあれば、あの、XY の積を表せるということです。まあ、そういう状況からですね、逆にたどってみますと、 まあ、序断に関しては、えっ、ー、と、まあ、たかだか2ワードの数を、こう、1ワードの数で割って、で、と、あの、小ですとか、それから常用が1ワードになるようにな、あの、序断を考えればよいということがわかります。で、ここで、えっ、ー、と、まあ、A0 と A1 と B として、あの、単精度整数を用意しておきまして、で、割られる方のあの数は、 え こ, のこういう形で A0 と A1 を使ってこう2ワードであの表された数ということにしましょう。えー、A1 の方が上位 の, あのワードで、桁を表すワードで、A0 が下位の桁を表すワードとします。でこれを、えー、と1ワード の, あの整数 B で割ってですね、でえー、と小の Q が1ワード、それから R の Q として1ワードを得られるとします。 でえー、とこのような演算をですね、えー、このような演算というのは実はあの計算機 の, あの CPU の命令には含まれてえとおりますけれども、含, まれて含んでいるものが多いんですけれども、まあ、これを こ, うこのような形で、A0 と A1 をの並びを B で割って、小を Q、R、乗用を R とするという、こういう記号で表すことにします。でそして、この 演算をですね、この単精度整数の割り算の、まあ、1単位の演算というふうに置、えー、くことにします。まずここまでを設定しますので、えっ、ー、と、確認してください。で、これを踏まえてですね、今回はとりあえず、その単精度の整数による多倍調整数の除算を考えましょう。 で、えっ、ー、と、ここでは、うんと、まあ、入力として、a は、その、k ワードの多倍調数とします。えっ、ー、と、で、一応ここでは、その、k マイナス1番目ですね。あの、a の最上位桁は、ま、0ではないと。であ、一応ですね、先ほどと、あ、いいのか。えっ、ー、と、一応この表現も見てもらえば分かると思うんですけれども、 あの上位の桁ほどあの、このリストの後の方に現れますので、でそういう意味では数の表現とはあの、上位と下位の表現が逆になっているので注意してください。こういったその多倍調数 A を持ってきて、でそれと B はあの単精度の数とします。 うんとまあここでは、そうか、単成度ってことで0を含めましたけれども、実際には0で割り算をすると、いろいろ都合が悪いことが起こると思いますので、実際の割り算では B は0ではないと思ってください。で、これに対して、その C として、小ですね、小。えー、この小は、えっと、まあ、最大 K ワードになり得ますね。それから、あと D として、乗与を出力すると。まあ、そういう、 あの計算を考えますでそ の, あのアルゴリズムを表したのはこちらのスライドなんですが、えーまあ、ちょっと今回このアルゴリズム の, あの細かい動作についてはあの今日のこれから の, あのレポート課題の中でもちょっと取り組んでもらいますので、まあ、その中でこう皆さん各自調べていただきたいと思うんですけれども、まあ、基本的にはその各ワードごとに こう割り算をしてですねで割各ワードごとに上 位, 上位のワードから割り算をしていってでえっ、ー、とまあショート上位を出しますとで余った数は、えー、と次のそのさらに下位の割り算でこう割られる数に付け加えられるとますということの繰り返しで、えーとまあ、割り算が進んでいきますですので えーとまあ、我々がですね実際にその小学校からやっているあの数の割り算がありますよね整数同士の割り算やってきたと思いますけれどもま あ, あのそれが祖母そのままこうアルゴリズムこういう形で書き下したものとあの思えばいいと思うんですけれどもまあ実際にそうなっているっていうのはあのちょっと今日これからやる演習課題で確かめてみてください。 で、一応これのですね、あの、アルゴリズムの計算量の見積もりもあのやっておきます。で、まあこれ順番に、えー、と見ていきますと、えー、とまずステップ1から見ていきますけれども、えー、とステップ1は先ほどと同様その代入のみですので、えー、とアルゴリズムの計算量には影響はないとします。 でえー、とステップ2のところで、そのまあ、ループの軽快発生するので、一応これを覚えておきます。でそのステップ2の A でですね、ここで先ほどあの導入しました序断が行われます。ここで序断が1回行われるわけですね。でステップ2の B では、これはあの代入のみですのであの A、計算量への影響はなしということで、 えー、ステップ3もですね、これも代入のみですので、計算量への影響はなしで、まああの、そうすると合計の計算量は、の K のオーダーになります。えー、と K というのは、えーと、割られる数の A の、まあ、長さ、ワード数ですね、えー、とに比例するということがわかります。で、えっ、ー、と、まあ、 本来ですと、そのこの、これを踏まえてですね、その多倍調整同士の除算っていうのを考えていくわけですね。え今の話は、その割る方の数が単精度の場合でしたけれども、まあ、これをさらに、その割る方の数も多倍調の場合に一般化、まあ、するのが本来のやり方です。ただし、とまあ、テキストにも書いてありますけれども、え実はこの多倍調整同士の除算のアルゴリズムはより複雑にあのなりますので、 えっと一応、あのテキストでも省略していますが、今回の授業でも省略したいと思います。で、えっ、ー、ともしその気になる人はですね、あのこの辺のあのののえっ、ー、と解説この辺のアルゴリズムを解説したあの書物がいくつかありまして、で、まあその中で一つ挙げてみますと、このシャープという人のえっとコンピューテーショナラインテルダクションというナンバー・セオリアンド・アルジェブラというあの本が、えー、とあります。 で実はあのこの授業で扱われている内容の多くもですね、このシャープの本からをあの題材をもとに作っているものがありますので、他の部分も参考になると思いますが、少、え、な、っと、くともこの本ではその多倍長の整数割る多倍長整数のアルゴリズムとその計算量の見積もりについてあの詳しく解説がされておりますので、まあ、興味のある人はあの見てみてください。で結論だけ えー、とここであのっ触れておきますと、まあ、A と B を多倍長数としてで、えーとまああのー、A の長さのが B の長さ以上ということですね。でその時にあの A を B で割る序算の計算量は結論だけ申しますと、の A の長さと B の長さの積のオーダーになります。ということだけあの触れておきますので、あのー、確認あの覚えておいてください。 で、えー、と次にですね、あのユークリッド誤助法、もしくは拡張ユークリッドの誤助法の計算量という話もあります。で、うーんと、まあ、A と B を多倍調数とした場合にはですね、えーとまあ、ユークリッド誤助法と拡張ユークリッド誤助法とも、あのここでは結論だけ触れておきますけれども、えー、と計算量は、えー、とその A の 長長さと B の長さとのののオーダーダになりますでついでに言いますと、あとこの A と B が多項式の場合の計算量は、えー、とこれはですね、ゆっくりとご情報と拡張ゆっくりとご情報両方なんですけれども、の A の次数と B の次数の席のオーダーになります。で、証、え、明、ー、は各自の演習課題というふうに書きましたけれども、 多倍調数の場合は若干、あの、導出が難しいかもしれませんが、あの多項式の、あの、ゆっくりとご情の計算量の導出は、えっ、ー、と、一応今までの知識があれば、あの、多分自力でもできると思いますので、えっ、ー、と、多項式のですね。多項式の方は、えっ、ー、と、まあ、興味のある人は、ぜひやってみてください。ここまでいいでしょうか。 一応以上を踏まえて、あの今日 の, あの最後の話題としまして、の中国女王三宝の計算量の見積もりを、えー、としたいと思います。具体的には、その前回の授業の際に、えー その与えられた、えー、と法の積の2乗の計算量になりますという結論だけ述べていきましたけ れ, おきましたけれどもあの今日これからの説明ではそこの中身をもう少し詳しく解説しますで、えー、っと一応その中国十三法をえっともう一回振り返ってみますとあのこういう問題でした まあ、N1 か Nk というのが、まあ、R, R の原で互いにそうですとで。それから A1 から Ak を相手しますというときに、その N1 を方法としてあの AI とあの合同であるような A ですね。こういう連立合同式を満たす、まあ、A を求めましょうというのが、この、ここで考えている問題でした。で一応、あの前回の その、行列式の、あの、方計算の時の状況に、えっと、合わせていろいろちょっと条件を、あの、設け、今回条件を設けますけれども、まず、えっと、N1 から Nk ですね、この方は、あの、単精度で与えられているものとします。ですので、長さは、あの、1ですね。まあ、オーダー1とも書けます。それから、えっと、A1 から Ak えーですね、この乗用の A1 から Ak についても、これ単精度で与えられているものとします。 でそうしますと、この AI の長さもまあ1ということにします。で、えー、とそれからと、あのー、N1 から Nk の方の積ですね。この方の積を N としたときに、この N、えー、の長さがまあオーダーの L と、L のオーダーということにします。で、えー、とこのことからその、この N を構成するのに必要な方の個数ですね、K もあのオーダーの L で見積もることができます。 まあ、以上の、今回は、こういった状況設定の下で、条件のでそで、その中国中央三法の計算量を L の関数として求めるということを見ていきます。で、このチャイニーズリマインドアルゴリズムの手順をともう一回振り返りますけれども、あの先ほど の, あの、まあ、前回の授業、もしくはレポート会議の解説などもやりましたが、 えー、とまず、その、項の個数の分だけですね、つ次 の, あの処理を繰り返して、まあ、具体的にはこの EI というのを求めるんですけれども、えー、EI を求める通常は何だったかというと、まず、この N をですね、NI で割った NI スターという数を求めておいて、で、この NI を項とする NI スターの逆元をあの求めました。でここで その ni スタート ni から始まるこの拡張ゆっくりとご情報の計算を行っております。で、えー、それでこの逆円が出ましたらこれを ti と置いてまず ti と ni スタ a r をかけてこれを ei と置きますというのがまず最初のステップですね。で、えっ、ー、と e1 から ek が出ましたらこのステップ2のところでこの a1、e1 から プラスあここプラス忘れましたけれども、AKEK というプラスというこの積和を作ります。で最後に、えー、この3番目のステップで、この積和をですね、えー、N であの割って、えー、その求める解の A を 得, 得ようというものです。で、一応そ の, あの計算量をですね、これまで えっ、ー、と、の知識、またはその今日のこれまでの説明をもとに、えっと、見積もりをしていきたいと思います。え, ー、とえっと、まず、えっと、ここの、あの、一番目の A のステップですね。一番目の A のステップは、んと、N を Ni で割る計算なんですけれども、えっと、N の長さが、あの、オーダーメイルで、それから、Mi の 長さが、まあ、オーダー1です。ですので、先ほどもやりました、その多倍長数を単精度数で割る割り算の計算量になりますので、ここでの序算の計算量は、オーダー L ということになります。で、えっ、ー、と、次の B のステップでは、これは、あの、拡張ゆっくとご情報の計算量なんですが、そこでの入力は、ni スターのがオーダー L の長さで、それから ni がオーダー1の長さですね。 で、先ほど結論だけ述べましたが、拡張ゆっのご情報の計算量は、入力の2つの数の長さの積ですので、ここでの計算量はオーダー L ということになります。で、えー、と次に C のステップでは、えー、これ、えー、Ni star としか Ti の, あの積ですけれども、えー、Ni star の長さがオーダー L で Ti の長さがオーダー1と。 という こ, とでここでの上段の計算量は、それぞれの数の長さに比例しますので、オーダー L ということになります。で、えー、とここでですね、あのー、一つ説明で忘れていたんですけども、実はここはループなんですね。えー、K 界のループで、えー、とこれらの計算量にその K をかけるわけなんですが、そ の, あの K の値っていうのが、実は先ほどやりましたように、あのオーダーの L と。 あの、出していますので、このステップ1全体で の, あの計算量は、L、オーダーの L2 乗ということになります。それから、と、ステップ2では、えー、これは、あの、A1、E1 から AK、EK の積なんですが、えー、これは、あの、EI の長さがオーダー L で、AI の長さがオーダー1ですので、えっ、ー、と、 乗、ま、算、あ、と加算の計算量の合計がオーダー L ということになります。で最後に、この A を N で割るところですね。ここでは、その、A の長さがオーダー L で、それから N の長さもオーダー L ですので、その序算の計算量はオーダー L に乗ということになります。ということで、以上をまとめますと、ここにありますように、 えー、と全体的なこの計算量としてはあの L2 乗のオーダーになるという結論が得られます。ということで、一応あの前回扱いましたその中国女王三宝の計算量をもう少し詳しく示しましたが、ここまで質問はありますでしょうか。はいえー、ということで、今日は、 まあ、前回の授業の補足的な内容にが中心になりましたけれどもあの主に割り算を中心にした計算量を扱いました。で具体的には序算 の,、えっと、の計算量ですね、えっとまあ、多倍調数を単精度数で割るとかそれから多倍調数を多倍調数で割るといった序算の計算量について説明しました。 それから、えっ、ー、と、ユークリッドの互助法と、それから拡張ユークリッドの互助法の計算量ですね。ええー、と、こちら、えっ、ー、と、入力が、その、まあ、整数の場合と、それから、えー、多項式の、一連数多項式の場合について、えっ、ー、と、触れておきました。で、最後に、えー、この整数に対するあの中国女王三法 の, あの計算量について、えっ、ー、と、触れておきましたので、まあ、ああの、 大体、そうですねあの、この授業もほぼあの終わりに近づいておりますけれども、と一応あの、こういったことで、その序談の方もあの確かめていただければというふうに思います。はい、それでは、え今日の講義はひとまずこれでおしまいしたいと思います。どうもお疲れ様でした。